冷蔵庫をおえカーブで電車が揺れますのでご注意ください肉流でお悩みの方は RGK そば小杉喫茶クリニックへお越しください水曜金曜は夜8時まで診療しています小杉喫茶クリニックへお越しの方はついでお会いください商戦発祥の宿 君島田病院よりお知らせです。 帰る。